リンゴのおやつとかっぱえびせんをかくらいながら曲を書く、うん、曲を書くぞ新曲を二人で連作、うん、できたらいいなと思うんだけど今小説しか弾いてない、えー、さあまず当に真っ白、うん、どんな曲からえどんな曲にしよう、うん、<笑>曲調明るいあ 明るい、明るい。爽やか系明。明るい爽やか。初夏だし。初夏だし。み<笑>ど<ドル>。<笑>あれ、漢字がおかしい。円になってんじゃん。<笑><笑>なんか急にこうテーマが。重め。<笑> ワキワキしてる感じ、なんか緑が。うんうん、私イントロ作ってですか、うん、いいよ。しーちゃんがわーって引いたの、私耳コピーする。本当<笑>表紙どうする、表紙四分の四、四分の四、四分の四、今思い浮かんでるのは何、うん、キー何。で、で、やっぱり。うん、で来そうな気がする。<笑>いや、緑のイメージなんだよな、うん、わかるわかるわかる。うん ラーラレーラうん。<音楽><音楽> 朝方っぽい<笑>この辺とか朝方っぽい<笑><笑>あうそうしよううん<笑><笑><笑><笑><笑>ダダダダダダダ